はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですねこちら旨辛味噌ラーメンボンズさんにお邪魔してまいりましたこちらの旨辛ラーメンボンズさんは以前動画でもお世話になったラーメンボンズさんのラーメン店セカンドブランドになっておりまして今回は店名にもございますこの旨辛ラーメンをすり鉢でねたくさんいただいてきましたうまそうさて<笑>いただきま す, い, ますいただきます あっちいけどうーまっ ぶっちゃけでう、うめっちょっと、これ、ついでスープではぁうまああ、ぁー、だっついしてうい、うめっちょっと、これね、見えるかな僕、初対面なんですけど、味噌の味付き油です、ね うわ、こんな味付け油うま。油やばいっすねこれ。これだけでご飯いっちゃいますね。これやばいですね<笑>。うまっ。ちょっとこれ麺みたいなこれ。よいしょ。うわ。うい麺。こちらボンズさんの。 自家製麺でございますうまそう ちょっと今日の難敵というか、ハバネロちゃんが<笑>、そろそろ1個目です、限定のトッピングではございますこのハバネロが今日三3つね、入っております。ちょっと、ね、いただきます、これうん あのあー最初は本当にオレンジというか、柑橘系っぽい爽やかに上すりしますけど。普通のハバネロより全然辛いです。ちょっと一口で汗出てきた。<笑>う わ, ーうわー、汗かいた<笑>か、うん。うん。うん。炒めのね、バラ肉ちゃんでございますね。ライスいただいてるんで。 これと、こ<笑>ねあーこねあれは絶対うまいやつだこれ反則ですけどちょっといただきますはっうま、ん、っ このお肉とライスやばいですね<笑>。<笑> 味噌ベースのねがっつりラーメンって塩分でがっつりさせてるお店が多いですけどこのねボンズさんの味噌ラーメンはうまみの部分出汁の部分がしっかり強いんでねもう満足感はめちゃめちゃ高いっす<笑>不思議と罪悪感ないっすねやっぱ塩分濃度が高めではないので食べててやっちゃった感は少ないっす<笑>体にすごいなんか優しいけどスタミナ系って感じですね いやうま ででも不思議とこの目はあの目加水高いいに伸びないですね普通この加水率だとやっぱすぐブヨブヨになったり溶けやすかったりしますけど全然やっぱ溶けないし伸びないっていう。 怖いなこれ<笑>油断するとマジでかわいん<笑>うんでも本当あの 噛んだ瞬間あの果肉がプチッと出てくるぐらい新鮮ですねうもうねしわ一個もないですマジでこのハバネロちゃんには<笑>もう本当に新鮮なプチトマトぐらいでハニがすごいです<笑>ってな感じで、えー、今回の動画ね本当に皆さんには申し訳ないんですけれども<笑> ケインさんとねラーメンの話とか仕事の話とかこのあとしすぎましてとてもじゃないけどねこの食べる感じでは使えないなということで今回早起きでね当てレコをさせていただいております本当にこちらボンジさんの味噌ラーメン動画内でもお話ししましたがスタミナ系なんだけれどもどこかね優しい感じでしかも麺ももちっとしてるんですけどもかなり伸びにくくて 女性でもね、食べやすい、みんなが楽しめるスタミナ系の一杯に仕上がっておりました。大学もすぐ近くあるので、若い方から女性の方までいろんなお客様がいらっしゃって、本当にね、老若男女を楽しめるような美味しい一杯になっておりました。また、今回いただいた限定のハバネロトッピングなんですけれども、こちらはね、自家栽培をしておりまして、本当に新鮮なハバネをいただきます。みずみずしさや香りに関しては、乾燥したものとはもう比較にならないぐらい、本当に美味しいので、 辛いもの好きの方はね、ぜひこちらのハバネロも限定販売する際には食べてみてください。はい、ということで、と本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ますじゃあね。<笑>あ、さっきちょっとごちそうさまでしました。いね。